こんばんは。今回は、聖がで上げてたポージングさせて、ロケタの数値を読み出すリングの解説です。では、早速ポーズを取らせていますね。カンムスマネキンを使ってますが、設定すれば好きな素体に仕込めます。操作中のパーツには、エフェクトが出るようにしてあります。汎用キーの1、2が X 軸、3、4が Y 軸、5、6が Z 軸に対応してます。 汎用キーの7を押すと、次のパーツへ、8を押すと前のパーツへ、操作が変わります。センサーが10個しかないので、デフォルトでは10個の、ローテータの数値を見れるようにしてあります。ただ、パーツ ID を個別に調べて登録してやれば、理屈的には128チャンネル分、数値を取ることができます。 このように、ローテータを回してポーズを取らせた後、ローテータの数値を読み出す用のリングを、コマンド、JDDR1 で広げて、数値をメモしていきます。また、汎用キー7を押しながら8を押すことで、ラジコンのように移動させることもできます。移動受付中は、音符のエフェクトが出ます。7。 キーを押せば、また、ポーズ入力モードに戻ります。移動は、1、2が前後、3、4が左右、5、6が旋回です。ロテタの数値は、こんな風に見えます。パーツノードで、現在地ベクタを取ってるので、上から X 軸、Y 軸、Z 軸、サイズの順で、数値が見えます。 首、両手両足以外に体全体の向きと、スライダーで体の位置も操作できるようにしてあります。ジャンプをしたり、しゃがんだりした場合、ユニット自体を動かすのではなく、スライダーで表示位置を動かした方が、踊らせる時には便利かと思って、スライダーも入れてみました。 ポーズの確認ができたら、スクリーンショットを撮って、各ローテータの数値を記録しておくといいですね。初期値の変更ではないので、アセンブルを解いたら、ここの数値は全部消えてしまいます。ただ逆に、最初から初期値にポーズを入れておけば、アセンブルした時点でポーズを取るので、そこから手直ししても良いですね。初期ポーズを入れておくノードを用意するのも良いのかも。そのあたり、しばらく使ってから考えます。 では、リングと設定についての解説です。ロケタ読み出しリングは、センサーと、パーツノード2つでセットになってます。調べたいロケタの1個前のブロックにセンサーを入れ、その5パーツの ID を自動取得させます。その ID を使って、パーツノードで、現在地ベクター、を出します。このモデルだと、首ロケタにチャンネル1を入れてます。 その前のパーツにセンサー1番を入れてます左手には2番ですねこの辺たりの組み方は皆さん待ち待ちでしょうから組み方に手を加える必要があるかもしれません今思いついたのだけど調べるロテタにエクステンダーをつけて5パーツじゃなく親パーツを調べさせてもいいかもボージングリングの方はキーを押すた見に行くページ番号をプラスマイナスしてます この代入ノードが、見に行くページ番号になってます。規定ページ以上になったら、最初のページに番号を変えて、1ページ目になったら、最後のページに番号を変えてます。この代入ノードが規定ページで、8ページ以降は使ってません。操作系のページは基本的にどれも同じで、汎用キーを押されたら、該当方向に、各チャンネルを回してます。ここでは、検知系ノードを踏まないようにしてリングを軽くしてます。 あと、チャネルが被ると動かないのを利用して、ロケタノードを並べて構文を省略してます。エフェクトは、各ページの初めに出させてて、1チオペの乱数を使って 0.2 か、つまり 20% で発生するようにしてます。エフェクトはハートと音符を、スロットレート1に入れてます。 以上のチャンネルは、こんな感じにエクステンダーを追加して、ロテタが1番なら101、2番なら102に設定してます。と、いうわけで、解説は以上です。設定の手順をおさらいすると、1、関節チャンネルの設置。2、センサーの設置。3、必要ならエフェクト用チャンネルの設置。4、リングにページ上限の設定。5、2つのリングをコアに設置。以上ですね。 わからないところがあれば、ディスコードかツイッターの質問箱まで。さてと、ではこの子たちを踊らせてみようかな。それでは、また。